えー、皆さんお元気でしょうか、えー、私はペンネーム朝日です4月北海道旅ピア情報の始まりです今回のお題は北海道の農業研修についてですそう北海道といえば農業農業といえば北海道ですから 外せないわけですね自給率 200% の日本の食糧基地だそうですがもちろん広い北海道ですのでいろんな研修先がありますよねでそこで道南で、えー、私の知人も行っている地域で瀬田名町という とところが研修に行くなら良いと思い思ます、まあ、ここに興味深い、えー、補助がですね、まあ、いくつかあるようなので今回初めて、えー、何かお話ししてみようかなと思っているところですよ。 この研修先の瀬田名町というところはですね、まあ、北海道内でも珍しい有機栽培が盛んな地域のようですが山のの会というのがあるんですね。この会はですね、えーまあ、農業でもですね、いろんな人たちが集まって会合を各所で開き試食会などを盛んにやっているようで食材をレストランなどに卸しているようなんです。 で、この会のメンバーで、トガシ君という人が、シュ自然農法という栽培法に取り組んでおり、これに成功しています。ここのですね、菜種油は有名であるとのことですよ。料理に興味ある方はですね、調べてみるのも良いと思います。菜の花畑がまた生き生きとしているとかで、まあ、美しいようですね。 でですねえー、最近ではです、ねまあ、アメリカの農務省の、まあ、ジャーキンスさんという方が富樫君の補助に訪問されるまでになっており今注目の栽培法の一つといえますもっともと々ジャーキンスさんは襲名・自然農法に関心があっていろいろと調べるためもあって、えーまあ、来たようですね ご覧のとおり新聞にもですね数回にわたって山の海についての記事が掲載されています私もですね富樫君のところのパンダ納豆とかですね、えー、豆腐をたまにじゃない購入していますけれども豆の方はですね普通のよりかかなり大きいですよザ・納豆ともいうべきボリュームですので びっくりし ま, す、ね、また豆腐はですね鶴の子大豆という品種のものでこれがまたすごいお豆腐なんですね、まあ、そういうですね食から実地の研修に参加すれば生産者から学ぶことは誰でも多いと思われますよ、えー、今回はですね これくらいですね。